でえー、最後に、この FFT を用いた一変数多項式 の, あの上段アルゴリズムを説明しておきます。でえーとまああのー、今回の話はです、ね、これまで の, その FFT の流れから来ていますので、まあ、いきなりアルゴリズムから入りますけれども、えーまあ、FFT マウチプライというアルゴリズムにしておきましてで、えー、と入力は AX と BX という2つの多項式にします。 でまあ、入力 E なんですけれども、この E は、えー、とこの AX と BX の次数のを表すこの2の E 乗っていう、この E のべきですね。こういう形で表しまして、AX と BX はそれぞれ N-1 次以下の多項式ということにします。で、それに対して CX として、2N-1 次以下の多項式を計算すると。 というのがこのアルゴリズムです。で、えー、そのアルゴリズムの中身なんですが、次のステップで計算を行いますと。まず最初のステップでは、あのこの AX に対して、この、えー、とオメガ 2N ですから、その 2N 字の、1の原子 2N 条項ですね。これを使って、 えー、2N, 2n 個の点 で, です、ね、評価を行います。で、2番目のステップではこの Bx についてですね、Bx に対して、このやはり1の原子 2n 条根を使って、えー、2n 個の点でこう評価を行います。でこれ、それぞれの計算をまあ FFT を使って<笑>行います。で、次にあの3番目のステップで、こ、え、のー、とこの 1番目と2番目で得られたですねこの xyyi のこれそれぞれの積をこうバーッと計算して畳み込み積を計算するわけですねでそれが終わったら4番目のステップではここの3番目のステップで得られた z0 から z2n-1 というこの 2n 個の値に対してその1の原子 2n 条項の逆数を使った逆 DFT をですね FFT を使って行うということで 最後はこの CX の係数を復元するという計算になります。で一応このアルゴリズムの計算量を見ていきますと、まあ、最初の 1, 第 1, 1番目のステップ2番目のステップはそれぞれ、えー、とこれあの、えー、と FFT の計算を行っておりますのでそれぞれのステップがまあオーダーの N ログ N の計算量になります。 で3番目のステップでは、この1番目と2番目で得られたその、えー、と関数値ですね。関数値同士の積を取ることで、これはあのオーダー N の計算量になりますで。4番目のステップでその逆 DFT の計算を FFT で行うことで、のまあ、CX の係数を得るんですが、ここも、えー、と N ログ N のオーダーで行われるということで、えー、と最終的に合計としては、あの 多項式の乗算がオーダー n ログ n の計算量で行われるということになります。ここまでいいでしょうか。えー、ということで、とまあ、今回はその高速乗算法の中で、もうあの高速不入れ変換を使った方法についてあの紹介しました。でえー、今日はあの最初に理算不入れ変換を紹介して、 その離風入れ変換を効率的に行うための高速風入れ変換 FFT を説明しましてで最後に FFT を用いた一円数多公式の高速上段法の紹介を行いました、えー、ということであの こ, のこの講義ではですねあの、まあ、ちょっと最後の2回はちょっと性質が異なりますけれども、えーとまあ、主にその、まあ、ユークリットの誤助法もしくは拡張ユークリットの誤助法を用いたあのアルゴリズムを あのまあ、紹介してきまして、でまあ、その中で、そのでまあ、あのコンピューターのアルゴリズムの中でも、特にその数学の、えーとまあ、厳密な計算を伴うその数学ですね、あの数ですとか、それから多項式に対する計算のアルゴリズムや計算量の評価というのを中心にあの紹介してきました。 でえっと、一応いろいろな計算がですね世の中で行われていますけれども、まあ、その中ではあのこうやってそのアルゴリズムをあの考えてそれから計算量を評価するっていうのが、まあ、あのあの正確な計算もしくは効率的なあの計算を行う上ではあのまあ基本的な知識となっております。で、まあ、皆さんの中にはあのこれからその教員になって えーとまあ、中学生高校生に教える立場数学を教える立場の人も出てくるかと思いますけれども、えーとまあ、ご存知のように今あのプログラミング教育もこれから義務化されるということになります と,、えー、と教員の方にもあのこういうですね構成的なアルゴリズムもしくはその計算量に関する知識があの求められてくるものと思います。で、えー、とまああの 今回の授業で紹介した内容はそのほんの入り口に過ぎないということを強調しておきたいと思いますのでやっぱり必要な人は必要に応じてもっと先のことを勉強する必要も出てくると思いますしまたそのように必要なことを自分で身につけられる力をですねこれから各自で養ってもらいたいと思いますけれどもこの授業がその 皆さんがこれから先に自分で必要なところへたどり着くため の, あの一つのきっかけになればというふうに思います。えー、なおあの、この秋学期にはですね、計算基数学2という授業がありますけれども、あのそちらではあの春学期とはかなり思考を変えまして、あの今度はの数値計算の話題を中心に扱います。で数値計算の世界はですね、あのまあ、不動小数演算を 基盤にししておりましてで、えーと こ, まあ、この春学期で述べた授業よりはかなりその実社会で用いられている計算が多いかと思いますけれども、まあ、あのこの春学期のより理論的な部分とですねそれから秋学期のより実践的な部分というのを、まあ、あの興味ある人はセットで勉強しておくと、まあ、あ数学科の数学科 で学ぶあの数学科としてこう計算機に対するこういろいろな知識や姿勢を養うという上では、まあ、あのメリットになることを願っておりますのでまたあの秋秋の方もです、ね、興味のある人はぜひ取りに来てもらえればというふうに思います一応あの時間と場所はあの春楽器と同じくあのこの月曜の3限ですのでよけ、えー、ればお越しくださいということであの、はい この講義をこれで終わりにしたいと思いますどうもお疲れ様でした